え今日は今、エスクローに入っているハワイの不動産あと少しで、引き渡しなので片付けに来ています。そうなんです。この厳しいコロナ時代にでもですねハワイの物件をエスクローに入れることができています。そこで今日は。 この厳しいコロナ時代に、いかに、早く、高く、ハワイ物件を売却できるようにするポイントを3つご紹介します。それでは、Let's jump into it! ハワイ生方エヴァンです。いつもチャンネル見てくださってありがとうございます。今日はですね、最近登録してくださった方々のために、僕のプロフィールを簡単にご説明します。今僕はハワイで不動産の仕事をしておりまして、今8年になります。不動産会社を経営して4年目になりまして、コンドミニアムや戸建ての売買仲介、そして最近ではアパートの新築であったりですとか、 一棟もの、そして大型ビジネス、ホテルですとか、ゴルフ場の売買のご紹介なども、個人のお客様から、上場企業のお客様まで、幅広くお手伝いさせていただいております。ハワイに関しての本も、2冊書いております。で、よろしかったら、チェックアウトしてみてください。はい。今、コロナの影響で、ハワイの不動産マーケットは、非常にスローダウン始まっています。 今までのこう67年のですねググイ上がってきたマーケットから完全にこういう感じになってまして買い手の方はですね様子を見ている人が本当に多いですなので売りに出してもなかなかエスクローにどんどんどんどん入れづらくなるし売りたいお客さんは値段をどんどん下げなくちゃいけなくなってくるようなマーケットにいわゆる買い手市場ですね に、どんどん、これから、今年の後半から来年にかけて変わっていくと思います。そんな中ですね、ハワイの不動産を売りたいなと思っている方、今日僕がご紹介する、実際にすぐにエスクローに入れることができたポイントをですね、実践して、え、見てください。それでは早速まず、ポイント、その1。それはですね、あなたのハワイの不動産、いわゆる商品ですね、 ここれをいいいかかに作り上げるかということだとうだ思いますハワイの不動産っていうのは全然リフォームしてなかったりとか古臭いまんまだったりとか時代感がもうバッチリ出てるような物件がゴロゴロしていますというのはハワイの不動産今までもうずっとアゲアゲだったので実際にです ね,、あのーいいね ほとんど手を入れなくて直さなくても正直売れてたんですねだけれどももう時代は違いました完全に変わると思いますだって考えてみてくださいこの2つ不動産があって、えー、1つはもう綺麗に直してもう全部やりもう直すところないっていうのと全然直してない ないままの物件同じ値段で2つあったらあなた一体どっちを買いますか答えは簡単ですよねなのでお金をちょっとでもかけてもですね、えー、物件をきれいに仕上げるそれはですね一番手っ取り早い方法は塗装ですね塗装こういうところこの物件はですねまあ壁全て 塗装してまたばきもきれいに塗装して色を変えるだけで、まあ、リフレッシュ感絶対出ますよね階段の手すりも全部やってます塗装っていうのはあの低コストでできますのでこれは絶対におすすめですあとはですね例えば絨毯なんかもしあるんだったらこれもあの全然高くないので えー、それでもね一番安いやつだと本んと安っぽいん、ね、でちょっとまあ中の激ぐらいのやつを絨毯は安いのでこんなのも交換しちゃった方がいいと思いますあとはですねやっぱり、えー、ステージングですよねこんなのもステージングこんなのもステージングですしいいこういうのもこういうのも 全部ステージングですプラントこんなの見てくださる方に住んでるイメージ使ってる時のイメージをしてもらうっていうのは非常に大事なのでステージングはもうはやマストだと思います続きましてポイント2それは。 作った商品をどう見せるかここですねその見せ方ですけどもまず1つ目は写真写真も一眼レフで広角で明るいよう写真ですねこれをもう撮らないようなところはもう絶対頼まないと思う方がいいと思います写真はもう広角で撮る綺麗なやつこれはマストです続きましてビデオ ビデオ、今インターネット時代でもビデオの時代と言われてます不動産も昔はですね超高級物件しかあのビデオなかったりしたんですけども10万ドル20万ドルの物件でも今はビデオが非常に大切になってきてると思いますセンスのいいつなぎ方で音楽とかつけて反応そこを使ったりとか済んだりしてる時のイメージが湧くようなビデオはもうマストだと思いますねそして 3つ目これ一番重要ですコロナ時代で一番重要なのはバーチャルナイランっていうのはインターネット上でもうクリックしていくと実際にあのその辺に行ったような移動しながら物件を見れるようなソフトですねこれを今ないとですねコロナであの物理的に行けない人とかもたくさん増えてる。 あとはオープンハウスが今できないのでオープンハウスだたいあのなかなか物件まで足を運んでもらえるような機会は減っちゃってるんですねなのでこれバーチャルナイラがあるとですね相当イメージをイメージが湧いてくるということでこの3つ一番大事だと思いますそしてポイント3これはですね 多少の差し値、割引は覚悟するとあの仲介する人間から言ってお前なんでそんな安く売れるようなことをあのアドバイスするんだっていうふうに言われそうなんですけども今ですねあの売り主さんの目線っていうのはまだここなんですねもうマーケット変わってるんですけども目線まだこの辺なんでなかなか差し値とか割引に応じてくれるような方が多くない ででもですね僕の考え方はこれからどんどんどんどんマーケット悪くなります今年後半から来年にかけて間違いなく不動産 あ, のある程度価格調整入ってくると思うんですねでどんどんどんどん買い手市場になってくるんで今ここで売っとかないとずっとマーケットに残っちゃう可能性があるそしたらその時にもうちょっと下げないと売れなくなっちゃう時の可能性もあるので早めにですね現金化しておくそしてマーケットがこういう風になった時に 不動産なり株なりで、えー、まずキャッシュポジション持っておけばまた投資ができますのでこの時に備えるとその方がまああれですね身を切らして骨を立つではないですけれども今売りたいなと思っている方は多少ちょっと我慢してでも現金化しとくっていうのが本当に大事だと思いますし後で絶対それをやってよかったなって思う時が来るなって僕は思っています。 いいかかがででしたかハワイ不動産ご検討中の方参考になれば幸いです弊社オーシャンズリアルエステートでは売却ご依頼のお客様には一眼レフによる写真撮影動画の撮影と編集そしてバーチャル内覧のソフトウェアのセットアップこの3点を無料でご提供していますのでご興味のある方は是非この下のフォームからですねご連絡ください。 それでは I will see you in my next video. Aloha!